次は暗号技術のお話です。で暗号クリプトグラフィーっていうのは、昔からえ情報の機密性や完全性の意に使われてきました。まあ、機密性、つまりその、ゃちゃんと、まあ、相手がこう分かったら相手にしか解読できない。から完全性、書き換えようとしても、えー、ちゃんと相手が分かってないとその人にしか書き換えられない。で、えー、その基本はですね、秘密の通信の時に、 えー、元のテキスト、これを平文って言いますけれども、平文を一定の規則によりランダムに見えるように、えーまあ、文字列に変換します。まあ、暗号文に暗号化します。で受けてはあそれをもらったら逆に変換します。複合して平文に戻して読むと。ですから、えー、通信途中の暗号文を誰かが盗み見しても暗、暗号が解読できなければ秘密はわからないです。だから機密性が保持できます。また 暗号の規則が全部分かってなければ、偽物のメッセージを作って騙すていうこともできません。ですから、完全性も維持できます。ところで、えー、この暗号化や複合は昔は人間がやってて大変だったんですけども、この暗号の表を使って次々にこう変換するとか手でやるのは大変ですね。今は当然コンピューターでやります。だったら、暗号化や複合を行うプログラムを秘密にするんでしょうか まあ、悪い人に複合プログラムを渡ったら解読されてしまいますし、暗号化プログラムを渡ると偽物の踏み通信に作られちゃいますね。実際には、プログラムを踏み通信するというのは難しいので、プログラムそのものは誰もが共通に使うものにしておいて、そのプログラムに鍵と呼ばれる情報、実際には128ビットとか520ビト、52ビットとかの長さの、まあ、ビット列ですね。このビット列を与えると、 正しく暗号化できたり複合化できたりすることができます。でこの鍵を秘密にしておくことで、えー、悪い人に解読されない、まあ。プログラムは、えー、みんなが共通に使う。そういうのが普通ですで。ここまでが暗号の基本だったんですけども、実は暗号の報復には多く分けて2つありますで。1つは対象鍵暗号。シンメトリッククリプトグラフィー。なし、共通鍵暗号と言います。これは暗号化と複合化。 複合に同じ鍵を持ちますでもう一つは公開鍵暗号。これはパブリック ク, ロプクリプトグラフィー。えー、これは2つの鍵の通詞を使い、片方は暗号化、もう片方は複合化。歴史的には対象鍵暗号 の, のが古くからあるんですけども、対象鍵暗号というのは、えー、その鍵をどうやって安全に伝達するかという問題が非常に難しいんですね。 私が A さんに暗号通信を送るのはいいですけども、A さんはそれを解読するのに、えー、鍵が必要ですね。じゃあその鍵はどうしますかメールを送ったら、そのメールを登場されたらば、まあ、鍵が分かってしまいますから、暗号通信の意味がないわけです。じゃあ例えば USB メモリーに入れて、これは暗号の内緒の鍵だから絶対他の人にバラすないと言って渡すんでしょうかあって渡せば、ただその通信をその時にすればいいじゃないですか。だから面倒なんですよね。 つまり、えー、対象鍵暗号では、平文を暗号化して秘密、暗号文にするための秘密鍵と、それから元に戻すための、暗号するための秘密鍵が同じものですから、これをどうやって伝達するかというのに問題があります。この問題を解決するために発明されたのが、えーまあ、公開鍵暗号ですで。公開鍵暗号ではですね、このメッセージを受け取る側の人が、 秘密鍵と公開鍵という二つの鍵を、えー、ペアで生成します。で、公開鍵の方は誰にでもあげていいんですね。そこで、えー、その通信を行う。例えば私にくれば。これは誰が見てもいいので、この鍵を他の人が見ても別に問題はないんです。そして私はじゃあ、平文を暗号化するのにこの鍵を使います。で、暗号文を、えー、相手に送ります。送ると、えー、この 暗号文を解読することは、公開書きではできないんですね。秘密鍵でだけでいきます。そこで、えー、この人は秘密鍵を使って元に戻すと、確かに、えー、元のメッセージがあります。他の人は、この秘密鍵は、この生成したこの人しか持ってなくて、他の人には渡さないようにしてますから、わ、えー、からないですね。ですから他人がいくら見ても、えー、公開書きとかを見ても、まあ、えー、暗号を解読することはできないわけです。 これが、まあ、公開鍵暗号の仕組みということですね。また、もう一つ公開鍵暗号の別の要素として、えー、持ち主が持つ踏みつ鍵を使って情報に印をつけると、えー、対応する公開鍵でチェックすると OK とか、えー、ダメだとか、いうことがわかるという。これはちょうど、そのサインに出ますね、えー。確かにこれは本人のサインであるという証明になるわけです。 ですから、偽物の情報と区別するために、こういうのは使う。えー、これは、えー、まあ、電子証明、えー。デンタルシグニアとね。まあ、サインと同じですか電子証明というふうに呼びます。ここで重要なのはね、どんな暗号であっても、十分な時間をかければ、えー、まあ、すべての鍵の可能性を、そのあたりで保せば、えー、破ることができるということです。ただし、それにはすごく長い時間がかかります。例えば、 512 512 2ビットのののでああれば2の512と2の場合がありますでこの数はものすごく大きいので、これを全部試すとすると、その試し終わる場合に太陽の寿命が終わってしまいますね。ですから、まあ、全部試そうとしても無駄ですよと。安全だということです。もちろん、鍵のビット数が増えるほど、試す場合の数が多くなるとから、より安全になりますけれども、ただ処理も遅くなるんですね。 ですから、現在は、例えば、5 0 0ー l ビットがちょうどいいんじゃないかとかいうふうに書かれているわけです。